えー、本日は我々の演奏をここまでお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたありがとうございまし た, ました、えー、我々は本日の大会たくさん見させていただきましたけれども本当に素晴らしい踊り子の皆さんと同じステージでこうして、えー、演奏できたこと大変光栄に思っております関係者の皆様、踊り子の皆様そしてご来場の皆様 ここまで本当にありがとうございました やらせていただきまして、もう一度やらせていただきたいと思います。<笑> けど本当にここに会場にいる皆様町の皆様のこの一体感とそして温かい拍手本当にまたここに来られてよかったなと思っております今日は日立の国よさこい祭りということで我々急遽予定になかったんですがここで正確なのでよさこいを我々もやってみようかなと思います<笑>ありがとうございます 今, 今回の大会はよさこいなるどの方ですか 我々ですね、よさこいソーランの方をやってみたいなというふうに思っております、えー、皆様からせっかくのアンコールをいただきました我々今日は生演奏をねお送りしておりますが皆様のお力添えをいただいて我々の声が締めくくろうと思っておりますもう皆様ご存知のよさこいのどっこいしょどっこいしょソーランソーランのこの掛け声を我々に続いて 手の拳を大きく振りながら、お返しいただきたいと思いますさあ、それでは皆様、ちょっと一度練習をしたいと思いますまずは、右手の拳を高く上げます肘はピーンと伸ばします角度は45 度, 45度法律で決まっておりますさあ、そして、締めくクりに最も必要なのは端を 对。